はい、ええー、五月の十一日、ええー、木曜日、はい。はい、朝のダチョウの見回りに行きます。行きます。あ、そうですね。はい。日今日はなんか二十四度。あ、まだ。まだでい。最高気温が、うんうんし。はい、皆さん音声を聞いてお気づきかと思いますが、ピンマイクが復活しました。復活しましたね。しばらくちょっとなかったんですけど。 まあ、ない移動がもうそんなに対して音声が悪い悪すぎたというわけではなかったと思うんですけど、うんうん、あやっぱりだんだん気が強くなってきて写してる人の影が丸わかりあはいはいしっかりと日焼け対策というかですね暑い時もこれいい接触冷感です<笑>いい感じですはい はい、またあとでねだらしちゃうあ、ねね、げてないあげてかいつかう、ねね、ちょっと汚れてる。 毎回猫はどんだけの量を食べるんでしょう規制量があるかられであれがいいな勝手に時間が経つと出てくるやつ自動給仕器あれがいいですねということで行きますはいも。もうすでに暑い日差しが強い 今<咳>の威力が上がりそうはい、えー、雲がないです本当にいい天気ですねはい本当にすごい が重いんですよお、ね、はた、い、礼しました。<笑>はい おはようございま す, ういますもうこれはほぼできたのかなあともうちょっとですねねちゃん、おはよう別れる別れどっちでもなくていいや別れなくていい、はい、おはよう あ、卵。おはようございます。参ります。よいしょ。よいしょ。十四番。また。このところ毎日飛んでるね。いいですね。 ふうのはなんかなんか細い。そう。十<笑>四番が生えたひなはどんな感じなだ。うーんでも普通に足が太くてしっかりしてるイメージがあります。頑張れ。あれあ十四じゃない。え十二。間違った十二だ。<笑> カチラルに間違えましたリーシャか12番もちゃんとヒナが帰ってる大人しい子が帰るでしょう水を時間飲みする人が増えますねあかんでもじゃあオスのオスの性格ペクペク 牧, 牧はオスから遺伝じゃなかったそうなの、ね、メスか ん<笑>かうみそうな感じか。き、は、の、い、う昨日やっと、うん、TikTok の,、はい、その中から音が聞こえてくる「もうすぐ生まれそう」に気づいてくれた一人。やっと気づいてくれたよ。 俺が毎度何かしらのネタをぶち込んでるのに気づいてほしいんだよ気づいてコメントしてくれる人はなかなかいないよ、ね、あの気づいてる人はいるかもしれないけどおはようパクこちゃんこんなところです乗れそう確かに乗るかい<笑>チャレンジおすぐこうにいるけどパクこちゃんの信頼を失いたくないわ パクパクパク。 乗れそうで、なんか。なんか、え、乗る。うん、またがれそう。危なくなければ。またがって。あ、取っちゃった。ね<笑>、何かを刺した。ね、乗られるの嫌だよね。ごめんね。<笑>この子はね、<笑>すごいおとなしいね。すごいおとなしい。あ, あ、やって、あ、んな顔撫でても嫌がらないです。 いやでもなんか乗られるっていう気配をさしたみたい<笑>はい分かんないでも思い切って「えい!」ってすぐ乗っちゃえば乗れたのかなでもちょっと勇気がまだ出ないですねそうよねだって怖い、うん、乗れたとしてどう降りんのってそうそうそ う, そうこの高さにさ飛び降りなきゃいけないよね ねえパクコちゃん。急に凶暴化するかもしれないしね。お家降りろーみたいな。そうそうそうん暴れ馬。でも今チャンスだったかもね。オスがあっちにいるから。やっぱりメスよりオスに乗りたいよね。ああ見た目。パワー的に。パワーうんうん。ごめんね。はい行きますか。今日。可愛 い, い。ね。 パクパクするのはなんか意味あるのかね。うん、本当にもう本当のところはダッチオに聞かないとわかんないけど。今度聞いてみるか。ピンマイクあげるよ。パクパクパク。でも多分行為だと思っています。このパクパクがさ、うん、全部モールス信号だったら面白くない。<笑>足こすぎない。<笑>私もモールス信号全部わかんない。<笑> 怖すぎて、でもちょっと怖い。実はこのパクパクの数で更新中。モードス信号を操るダチョウがいたら面白いね。うん。うん、人間とも会話ができる。そうだね。人間はどうやってやったらいいんだろう。<笑>やっぱカチカチじゃない、カチカチって終 例えばあれなんでしょう。あのフランキーもらうのは後日なんでしょう、はいはい、きっと。あ、そうですね。一緒に来ないもんね。うん。一緒に持ってくるのは大変だから。はい、しなちゃんおはよう。あ、ショーンショーンちゃん。そうかショーンを移動したんだ。ショーン移動した。二十六人います。 オスがメスにアピールしてる。頑張って。<笑>ガンムシ。まあいつものことですね。踊ってる間って本当に何も分かってないの？うん。一心不乱に頭を打ち付けてるよね。もうその時は一生懸命だから。危ない危ない。三十三。 ふうん。あ。ああ。いや、気になるよね。こんなとこにいたら、気に入るよね。はい。あ、すごく、すごくいい卵。はい、これはきっと。新しく来た子だね。もともといたこと。年の初めに来た子がいるんですけど。 うんうんこれは新しく来た子だと思う卵なぜわかるに覚えがありますとはもともと入れ子が産む卵もちょっと特徴がありますまたききたまごに挑戦ですねねリラックスしてるねあの厚黒いしてるうんあの今砂浴してたは い, い, い, <笑> い, いはいい天井し あれは追っかけてる。なんか行きそうな感じだけど店が座らない。うんまだダメそうだ。だ<笑> 新しいパドックをさ、はい、掃除したんですよ農場長と う, うんうんありがとうございましたそのなんていうのら小屋があるじゃないあ、うん、小さな小屋がかにはいはいあそこにさ、うん、袋があっが、あうんあの聞いたやばいよ<笑>はい骨玉にみたいのがあってさ何年前<笑>あ、でも 私来てからあそこ使ってないから3年以上は前ということです。4年前なのか。きっと多分<笑>ね、そこら辺の狐だかタヌキだかがあいたんかなと思いますけど。あ、そっちか。ね、ここは今シルバーさんに整備してもらってます ね, ね。あ、ここもやった。うん。すんごいわけわかんない草がいっぱい生えててね。ああ。大変だったよ。 ありがとうございます綺麗になってでそのうちはですね新しい仲間が増えますね、はい、仲間が増えるということは日曜日の仕事が増えるということだそうだねで餌の減りも早くなるちょっとじゃないちょっと。<笑>あとは社長の子たちはいいけれど別の子たちは別の餌そう大用意じゃなくちゃいけない えまたあのレシピが増えるってこといやでも少ないからあの攪拌機ではやらなくていいんじゃないかな<笑>既製品があれば買っちゃいたいですね血もしいみたいな<笑>あ、そう少ないからねうさぎの餌じゃんはい二羽でもな、ね、そう、雛車ですねはい、ということで朝の牧場見回りでしたは